痩せたい方、筋肉を維持して脂肪だけ落としたい方は今回のメニューを一緒にやっていきましょう。今回のエクササイズはマンションでもできる、飛んだり跳ねたりしないメニューにしております。とってもメジャーな種目だけです。ジャンピングジャック、プッシュアップ、スクワット、シットアップ、ジャンプロープ。この5種目を10から1までやっていきます。いわゆる今の5種目を10回、9回、8回、 7回っていう感じで最後の1回まで一緒にやっていきましょうそうすることで300カロリー消費することができます一応決められた所要時間としては8分間になってますですがちょっとゆっくりめにやっていこうと思うのでまあ何分かかるかちょっとわからないんですけども一緒にやっていきましょう近くにお水やタオルを用意しておいてくださいでは一緒にやっていきましょうはいジャンピングジャックは飛ばないようにしますので 軽く膝曲げて上で三角を作る感じでやっていきましょうまず10回いきますスタート頑張ってジャンピングジャック10回34567しっかり三角作って大きく動いてはい OK ブッシュアップいきましょうきつい方は膝ついて1 2 3 4 お腹が下がらないようにはい OK 次はジュースクワットです手を前に伸ばして立ったら気をつけですお尻をしっかり下げましょうもも水平まで頑張って足肩幅ですつま先あんまり開かない方がいいです頑張っていきましょう オッケー次はシットアップです足少し開いて手は頭に添える感じです起きる時に手で頭を起こしてしまうと首痛めるので手は添える程度にしておいてください息しっかり吐きながら起き上がっていきます最後まで腰をしっかり丸めてくださいもうちょっとです 入ってよっしケー、OK、次はジャンプロープ縄跳びの動きするんですけども飛ばないように膝だけ動かして回しましょう OKOK、OK OK、こんな感じです OK さあ次行きましょう9回ずつです2 3 4 5 6 7 8 9 OK、プッシュアップ9回ですできるだけ深く23スピードがついてこれない方は OK ですそのまま進んでいきましょうよっしゃ OK 九スクワットですしっかり吐いて深く234 5 6 7 8 9オッケーシッットアップ9回息しっかり吐いて12345。1 2 3 4 5 7頑張っていきましょう8上まで上がりきれない方は途中でいいです続けていきましょう OK9、OK、ジャンプロープです膝を動かしながらいきましょう 3456789OK、OK、さあまだまだ先が長い感じしますけどもやってしまったらあっという間です8 行きましょうジャンプジャック 5678OK、OK、プッシュアップ息しっかり吐いていきましょう 12345678OK、OK、いい感じですよ 8スクワットです息しっかり吐いていきましょう345678 OK シットアップですねもうだんだんとね何次なんだっけって分かんなくなっちゃってきますよね12 三、四、五、六、七、八、オッケー八ジャンプロップ三、4 5 6 7 8はいオッケーです さあだんだんとね数が減ってきてますもう5回すぎるとあっという間です頑張っていきましょう次は7回ずつですねさああと何回だっけなんだっけジャンプロジャンプジャックですよ1234567はいオッケー7プッシュアップ最高1 二、三、四、五、六、ッシュッケー、ナイスファイト、スクッット、一、二、三、四、五、六、ュオシッケー、ッシットアップです。 行きましょう息吐いて1234567よしオッケーよしジャンプロープ1 2 3四。4 61はいケー、OK、ですいよいよ後半になってきましたねあと今回は6回ずつ次は6回ですよジャンプジャック6回ですよ123456はいケー、OK、だんだんと汗が出てきますよね300カロリー消費しますから頑張りましょうプッシュアップ し。五六、オッケー。だんだんと数が減ってくるとね、テンション上がってきますよね。スクワット、一。二。三。し。五六、オッケー。さあ、足、トップ。お腹が疲れてきた方。少し背中を浮かせるだけでオッケーです。 頑張っていきましょう。3456。OK! ジャンプロープさあ、いきましょう。1、2、3、4、56。あっという間に終わっちゃうね。ジャンピン グ, ジャンピングロープすぐ終わっちゃうね。よっしゃ、いきましょう。 5回ずつ12折り返しです345はいオッケー5回なんて楽勝だぜプッシュアップ12345オッ、OK、ケー5回なんて楽勝だよねさあ行きましょうスクワット1 2 3 4 ナイス5回なんてすぐすぎて楽勝だぜストップ 12345OK ジャンプロープ 1, 2. 3. 4. 5.、Okay. Jump. Rope. 1. 2 3 4 5あっという間だぜ次から4回ずつです楽勝頑張っていこう1234はーいすぐ終わっちゃう4回っていいね1プシャップ 234OK スクワット ジャンプローク 3 4えー、楽勝だぜ次は3回ずつだぜあっという間だぜジャクジャク123ほら一瞬で終わったプッシュアップ123少なすぎてテンション上がっちゃうぜ楽勝いきましょうスポット123もう終わったぜ 一、二、三、あっという間だぜジャンプロープ一、二、三、はい終わり楽勝次は2回ジャンプ楽一、二、はいもう終わっちゃったプッシュアップ 12はい終わっちゃったー次スクワット12はい OK 楽勝楽勝疲れてきてるけど回数が減ってるから楽勝12はい OK ジャンプロープーたったの2回12はい OK 楽勝 ラストです。頑張りましょう300カロリーまであと少し1オッケー1回でいって気持ちいいねプッシュアップ1オッケー思わず飛んじゃったぜスクワット下まで降りちゃったぜ下プー普通だね何も思い浮かばなかったぜ 最後ジャンプロープしっかり下りたぜお疲れでしたイエイエイエイエイエ イ, エ イ, エ イ, エイお疲れでしたいい汗かきましたよねいや初めのね197ぐらいがねやっぱきついですねもうやっぱり43になってくるともう結構ねもう気持ちが楽になってきてもうラストの1なんかはねもうテンション上がっちゃいましたねいやこれをですね毎日やってみてください約8分 多分もうちょっと時間かかってるかなって思うんですけどこれしっかりやることで300カロリー消費できてますもちろん今やったこのリアルタイムで300カロリー消費っていう話ではなくて使った筋肉の回復そういったものも含めてアフターバーンという運動後の脂肪燃焼というのも含めて300カロリーと言われてますのでもちろんねランニングとかでね300カロリー消費しようと思うとやっぱり30分以上走んなきゃいけないんで 筋肉がつく方、筋肉つかないんでこういったね基本的なメニューを含めて300カロリー消費するというのは筋肉を維持しながら筋肉をつけながらカロリーを消費脂肪だけを燃焼するってことができますのでこういったメニューをね簡単ですのでやってみてください最後まで頑張った方はねよかったらグッドボタンやコメントそしてコメント欄をね自由に使ってください今日日ししまたたよっていう日はね丸をつけたり 今日しなかったよって罰をつけたり記録として体重または体型なども記入しても OK です自由に使ってくださいコメント欄でねやはりコミュニティも発生しますのでいろんな人がねコミュニティを取ってもらえるとタートルズファンとしては嬉しいかなと思いますお疲れ様でしたしっかり汗を拭いて水分補給をして風邪をひかないようにお過ごしください you、mm -hmm.